みなさんこんにちは山本真央です。今日は釣りやゴルフ相模原店にやってまいりました。シダを。シダ。はい。2023年になって、私、はい、もやっぱりいっぱい出てるんですよ。はいはいはい。まだ打ったことないです。ピン。はい。え、軽い。<笑>何このスムーズさ。う<笑>お。 めっちゃ楽しい。こんな違うのかってぐらい楽しい。はい、はい、次は四本目。はい四本目です。はい、まああの一本目はコ、はい、ホッツレアゴルフさんのアクセル g f、はい、そうですねで打。打ってもらって。はい、で次がキャロウェイのパラダイム。はい、イムでさっき三本目が、はい、ピ, ンピンの G430HL。は持、い、ってもらいました。はい。最後は やっぱり大人気メーカー。うんはい、こちらです。テーラーメイド、はい。テールーメイド。も<笑>ステルス2、はい、HD いいドライバー。うん、あ、もうやっぱ、あの、みんな知ってる。これ、カーボンフェイス。カーボンフェイス。カーボンフェイス。ちょっとフェイス見せてくださいか。かっこいいんですけど。そう、真っ赤。黒と赤で。かっこいいですね。そう。 まあ、もうこれはもう説明不要かなっていうような感じなんで、はいまあ、打ってもらいたいなと思うんだけどてて、はい、これは全部もうカーボンフェースがねフェースカーボン、うん、でただちょっとステルス2は、うん、あの重さが 299g あってシャフトも 52g でちょっと真央、うん ち, まあ、ちゃんにとっては少し重いんですよね まあ、ただ、あの、どんな感じか、はい。まあ、さっきの、あの、ピンの重い方と同じくらいの感じ、はい。一回打ってもらう、はい。はい、じゃあ、スケッチツ H. D. をお願いします、はいし。ちょっと右に行ったかな、うん。低く、もう一回やってみよう。うん ちょっと低めに出ちゃった。はい。はい。だけど右に行くな。ちょっと待ってください。いや、いいよ。大丈夫ですか？うん、そういうもの<笑>、うん、低めですね。ちょっとやっぱ重いですか？ちょっと重いですね。なるほど。はい。 188円で、ね、188らいかなそうまずなやっぱちょっと思いがでるね、うん、打ち出し角度が10度切っちゃってるんでこれはあの、まあ、ロフトを変えるとか、うん、思いが出ちゃったりするとかもうちょっと、うん、もう一級 っ, っていいですかクラブのここで戻す。 うんうん、やっぱり距離はね出ると思うけど、ねうん、今ちょっとあれか上げてくれたのが、はいうんまあ、りこのんペックが いつも使ってるようなハードなくやって、やっぱりた、あのー、ちょっとこうボールが上がらなかったりする分、ちょっと飛んだり飛ばなかったりっていうのはあるのかなっていうのけ、うん、打ち方をちゃんとこうクラブの重さをあれして、今、打ってみたんですけど、うんうんうん、ちょっと変えないと、私はあれかなと思いました。うん、うまあそそんなの分かっってるんですよただそのやっぱりこう 飛飛飛ぶぶなななっってていうう感感じじモルルどね去年んんだけど、まあ、ちゃですうこれは重さが 272g で。うんうん あのシャフトの重さも四十三グラムなんで、はい、まあ今使ってるのとか、あのさっきまで試打してたのと同じ重さになってくる。はい。はい。見てみます。可愛 い, い、これ。可愛 い, い。可愛 い, いですね<笑><笑>デいいい。デザイン、デザイン。可愛いという。デザインをいただきました。<笑>よし。 全然違うでし高高ささ全然違った違っうてるね、うん。うん、距離さと出る、うんうんうん、お ああ、やっぱ出ますね、高さ。そうだね。うんうん。距離も。うん。そうだね、やっぱ高さがあれだね。うん。高さがあまりにも低すぎちゃうと、ちょっと距離出ないけど、うんうん、そう。合ってるやつを使うと、ちゃんと毎回取るっていう。うんうんうん、そう、感じ。安定してる、これ。一応さ、同じ、テーラーメイドで、同じカーボンフェイスなんだけど、はい、その。なんか打った打感とか、どうですか。打感は。こっちの方が。 よりカーボンさっていうかたわむ覚えたたわむっていう感じはしますたわむって言葉を知らなかった時は何て言ってたんだっけボヨン<笑>もうさ、ボヨーンかパラダイスかビュンビュンながらね誰も通じないどうしよう<笑>すごいデビューだよね確かになるほどね、たわむって感じ、はい、そうそう、こっちの方が より、ちゃんとボールの衝撃を一回受けて。跳ね返してくれる感じはします。はい。了解じゃあ、あちょっともう何球か。はい。これいいんじゃないですか。あ、そうでもない。まあ、でも言ってるわ。百九十は絶対行くね、嬉しい。 いいんじゃない。<笑>ちょっと曲がっちゃった。ちょっとあが内だ四角。ああ、なるほど、分かっちゃった。釣り屋さんのアクセル G f ップじゃん、はい。あれもカーブフェースで、はい、結構似てる。ああ、なんだろう、大さなのでな。はいはい。だからあんまり変わらないかなって思ったんだけど、はいはいはい、実際の打った感じとかどうですかさ、そうボニョンぐらいとか。ボニョンぐ、ボニンぐらいぐらい。もう一回ちょっと一発打ってみる。<笑>はい。 なんか飛ぶとかじゃなくて、そのたわみ。たわみ具 合, 具合、うん。重さがさ、ほとんど変わらないから。そうですね、でもなんか、うん。こっちの方が軽いですね、テーラーメイドの方が。軽い。あ、そうだね。ですね。全体的な重さは。テーラーメイドの方がちょっと軽い。軽め。うん、じゃあ、釣りやゴルフさんのクラブから。 あーえこっちの方がいはい覆えたまま覆えたまま映す映すではなく映すはそこまで違いはないですいそうそうない、あのー、ないない、あのー、同じお音だけ聞いてても一緒だったからうんうん<笑>う違いない。 そうでしょ一緒ですね何がじゃあ違うのかってちょっとカメラがちょっと1台で分かりづらいんだけど、うん、捕まり具合だけはいはいそうですね釣り屋のアクセル GF の方が、ねうん、ちょっと左に行く球とかも多かそうそうでこ安定して飛ぶから多分女性の方本当に女性の方とかゴルフこれからしたいなとか 飛ばしたいなとか方には、うん、いいかもしれないです。うん、そう、そのそすごい安定してるから、はい、安定に変わるんだと思うんで、うん。なんか別に悪いとかではなくて、どっちも一緒なん。そう、一緒です。一緒なんだけど、<笑>結果だけでいくと。でそう、あのアクセルチエフの方がちょっと左に行きやすい。うんうん、捕まってくれてやっぱ。国産メーカーだから。そうですね。そうそう海外のメーカーじゃないから、うんうん、やっぱり日本人に合わせて作ってるのかな、はい、っていう。はい、どっちも安定感は、はい、ありますね。あるあ る, ある、全然ある。 そう距離もちゃんと出るので、うん、まあ比較だけだから、一、は、回、い、じゃあちょっと戻ってまたそれをはい、うん、上がった玉は上がりますね。うんうん、おお、200いったよ。うん、やっぱやっぱ上がる上がると超えてくるね。ですね。 さっきもピンのやつも。そうだったけど。最後じゃあ、思い切りいきましょう。思いり最後思い切り。ド ラ, ドラコン。ドラコン。どうやって打つから、<笑>お塩さきさイメージ。<笑><笑><笑>絶対できないわ。<笑>なんかこうしてますよね。うんうん<笑>ほほ。いいんじゃない。<笑> おおちょっともう一回いやないもうないもう終わり終わり<笑>もうない終わりもういやいじゃん飛んだから飛んだからいいじゃんや だ, <笑>やだ<よ><笑>まだ打ちたいよ<笑>強制終了になりました<笑>はいお疲れ様でしたはいお疲れ様でしたマ、まあ、ちゃん今回は四本打ってもらいました、はい、まあ一本目がえっ、ー、と釣りアゴルフさんの、はい、アクセル gf はいで二本目がキャロウェイのパラダイム はい。で三本目がピンの G 四三丸 H L。はい。で四本目今のえっ、ー、とテイラーメイドのステルス2 H D とステルスグロイ。はい。打ってもらいました。はい。打、はい、ってもらいました。打ちました。こんなに打ったら初めてでしょです。そうですね。ね一気にこう打ったの初めてなんですけど、どれも安定して飛ぶ？ 飛んでましたよねそんな大きく曲がったりとかもせずどれもちゃんと飛んでくれたんですけどやっぱり、うん、クラブ選ぶってなると重さ自分には重さはそう大事だなって思って確かにそう今も、ね、打っててやっぱり軽いの、まあ、多分力があんまないから軽いクラブだと200とか。 言っってたたののもあったので自分に合う重さとあとは高さが出ればちょっと距離も出るので私の場合は。うんうんうん、なのでその高さも見つつ打ち出し角度とかも見つつ選んでいけたらなと思いますね。 めちゃめちゃ学習してるじゃないですかはいちち<笑>めちゃめちゃたわ<笑>むっていも知らずそれとカーボンはボヨーン<笑>そうカーボンフェイスはたわんでちゃんとボールの衝撃を一回受け止めて跳ね返してくれる、うん、っていうのを学びました<笑>ちょっとカーボン気に入っちゃったでしょはい気に入りました、ね、多分すぐわかります打ったらうん。あんなに優しいんだって思いました柔らかくて ぜひ皆さんも、シダとか、なんか、してほしいですね。じゃあ、えっ、ー、と、まあ、そんな感じで<笑>、はい、ちょっと今回は、つゴルご、相模原店さんにお邪魔して。はい。まあ、いろいろ、シラしてみました。はい、ぜひ、あの、気になった方は、はい、あの、シラしに。はいはい、お店に来てもらえたら、はい嬉。嬉しいです。嬉しいです。はい。本当に、してほしいと思いました。 楽しかったそうたまに、ね、行くのいいよねいいですねやっぱ一年経つと変わってるからそうですねうそうそ う, そうしかも体のその状態にも変わってますもんね、うん、確かにそ う, そうだね<笑>筋トレとか常にしておかないとそう<笑><笑>筋肉、そうけんこしたそうですはい、じゃあ今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います、はい、じゃあこの後はちょっと服とか見て帰りたいと思いますバイバイ Putain, je suis...